ですね、今回もやってきました、えー、とこのお時間がですね僕ねさっきやったレシピがですねあまりにもうますぎてちょっと飲み過ぎちゃったんですけどもここでですねと試行シリーズね今回はですね、えー、今回は僕の大好きなですね豚汁ですねはい、豚汁、まあ、これ豚汁って丁寧に作るとうまいんですねほんとねで今回はですねあ本ほんともうお前の豚汁を毎朝食べたいと言わせるぐらいですねほんとうまい豚汁っていうのをやっていきたいと思います ゆうじのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いきます。ハイボールです。あとおまけの食材を言していきます。豚バラです。二百八十グラム。こんにゃく二百五十グラム。大根二百グラム、人参百グラム、生姜十グラム、にんにく二かけ、長ネギ一本。ごぼう、ね、ごぼう、ごぼうね、重要なんですよ、用意してください。これ、これ、ごぼう。 150g 全部グラムでやりましたんでだいたいこんな感じはいじゃあ今日もねみんな元気にクッキングまずね野菜から切りましょうねこいつらを切っていきたいと思います人参なんですけども皮付きのままでいいっすから半汁ぐらい煮込めばね美味しいので、えー、人参じは、ね、半月切りで薄切りにしていきますはいこんな感じですね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 はい、ニンニクはねおけと切り落として皮をむいておくだけで結構ですこれあとでこのまま使えますからネギです こ, ここここはねちょっと硬いのでね切り落としてなの、えー、で、ね、斜め切りにします意外とねこのネギに重要ですこれ最後に加えるんですけどもグッとね入れるとネギの香りがね香るんですよ これね割とね重要なのでねで青いところ青いところね捨てる方いらっしゃると思うんですけども青いところ非常にね栄養も豊富ですので召し上がってくださいここまで全部食べられますからこんな感じでね野菜は利き終わりましたねそしたらですねこんにゃくですねこんにゃくなんですけどもドゥルンとね まあ、スプーンかかなんかねですねこうやっってててですねちぎってあげてくださいこんな感じでねスプーンでちぎると包丁できるようでね断面がねギザギザになるんですよねちぎりながら取るとねえなので味がね染みやすくなるっていうね利点があるんですね手でちぎった方がえとこのえ断面のねひだひだは多くなるので味はえよく吸い上げるようになるんですけどもこれねこんにゃくをね手でちぎるとねこのね黒いつぶつぶがね爪の中にね残っちゃうんですよえなので僕はそれが嫌なのでえとスプーンを使いますこんな感じですね こんにゃくなんですけどこのモまドって結構臭みがあるんですねなので、えー、とぬるま湯で洗うだけで大丈夫です本当は下茹でするのが一番いいって言われてるんですけども今のこんにゃくってそんな臭いこんにゃく売ってないのであれはね昔のやり方です今はこうやってぬるま湯で手で洗うだけで十分ですもう全然それだけで臭みないです洗う方法ですね本当はね泥のご ぼ, ぼうならうまいって言われてるんですけどね 泥がついてて、空気に触れる面が少ないので泥をついてた方が本当は新鮮なんですけども洗いの方が下処理かなんで思ってままあまあこれ皆さん知ってると思うんですけどはい、ね、これぐらい取ってくださいでくしゃくしゃに丸めてください水を流しながらこうやって、ね、丸めたアルミホイルでこすればすぐねボ ー, ラー落ちるの で, でこれでやるとすぐねえっ、ー、ときれいになるのでねこれぐらいこれぐらいです 洗い終わりました、まあ僕は気少面で気少面ではないんですけども臭がきにするのも面倒なのでこんな感じで、ね、薄切りにしていきますはい、えー、先端はね少しね汚れがあるので切り落としていただいてで、ね、ごぼうってね皆さんね使いたがらないですけど美味しいですからこれね豚汁はねごぼう必須です栄養価も高いのでね 100mm ぐらいかな薄切りにした方がいいかなっていうふうに思いますこんな感じです 材料を切 だ,、ね、ひと頃だこんな感じで下処理ができました僕の下処理までずいぶん進んでますよこれは、はい、えここからはですね炒めのフェーズに行ってみたいと思います僕フライパンでやりますけど、えー、ともっと大きい鍋がある方は大きい鍋でやってください、えー、とまず火つけますでここにごま油です、えー、と大さじ1ね僕は特別な訓練を受けてるので大さじ1かからなくても大体大さじ1になってしまう で、しかもですね、大さじ1以上入った場合もですねそんなに味が変わんないんですよでそういう特殊能力を持ってますので皆さんご安心くださいで皆さんは測っていただいても、まあ、でも ね, ですね多くて も, もうまいよ人でいいもうそんなにね料理慣れてる人でねこんなに大さじ1とかで測ってる人て見たことないわ<笑>もうほとんどこもないです、ね、よ、はい、ということでごま油にしますごま油ですとごま油のいい香りがするんでここで一杯ここでですね最初に炒めていくのこのごぼうなんですね ごぼうををを、炒炒めめて、ててて香香香りりり、ねえー、引きき出出しこれ塩しししくくだささい、ね。い、ね。い豚バラるんす塩僕、今ま、ちょっと忘れてたんでねこんな感じです、ねあのちょ、ちょっと、ね、焦げ目がね縁についてきましたよね。 豚汁ってねよくあるのがねただの豚いの味噌汁になりがちなんですけども、えー、こうやって野菜を炒めて香ばしさをつけることによって豚いの味噌汁ではなく豚汁になるんですね焦げ目がついてきて、えー、と香りが出てきましたでこの香りでもう一杯飲むそしてすかさずお肉はいお肉なんですけどもちょっとね大きかったちょっと、ね、ち, ぎちぎりながら入れていきましょう、ね、はっ悪魔超人になったね気持ちでねこれはオーマ 10ぐらいに落としますうそうだ非常にこれもですね、えっと、お肉を炒めてお肉に少し焦げ目をつけて、えっと、この香ばしさを出していくでまあねこんな感じで、ね、少しねお肉でも、えっと、焦げ目がついてきますのでそうしたらですね大根ですね根菜類ですね 今ね、大根落ちましたけどあとでスタッフが美味しくいただいたので大事ですニンジンと大根ですねでこいつを入れていきます、はい、こんにゃくも入れていきます、ね これで軽く炒めていきますあのそんなに炒めなくても大丈夫です軽く炒めていきます、えー、豚汁っていうのはね、あのー、やっぱね豚の味噌汁ではない豚汁なので、えー、これぐらい具沢山の方がどっか美味しいと思います、はい、なんなら豚汁とご飯だけでいいっていうぐらいまで一品で通用するような豚汁を作っていくます、ね、至シリーズですからね思考の何恥のような豚汁を作っていきますから はい合いしまはい、お野菜も少し炒めることになってバラのね油がお野菜に回るんですよねそしてねお野菜のコクが生まれるそしてですね、えー、と僕もいい感じになってきましたしさらにですね、えー、と僕にも味を出していきます味出しのウイスキーですね、えー、レモン入りの炭酸で少し香りをつけていきますそして僕もいい感じに調理していきますうー すごい料理になる気がしてきましたよ、えー、ちょっとね、えー、お野菜がね し, しぼんでです、ね、いい感じに鍋に馴染んできますねそしたらね少しねこうあおってあげるそうするとですね、えー、とぜお野菜全体に照りが出てきますので、えー、こうなったらですねと水を入れていきます1リットル入れますねでここにですね、えー、とおだしとかもね入れていくんですね、えー、白だしです 大さじ4ですお味噌ですすすお味味噌噌ねね、僕は、ね、無添加っっていうのを使っての使ま出し入りの味噌だとねちょっと味が濃くなってしまうのでね僕は出しなしの味噌をいつも使ってますん、ね、で皆さん覚えておいてくださいねはい大さじ4、はい、結構入れます豚汁の場合は味噌と一緒に豚を煮込みたい派なんですなぜかというと豚とかこの大根に味噌の味をつけたいから。 具材も主役なので味噌汁とかだと最後に入れるんですけども僕は一緒に味噌と煮込みます試行シリーズはねあの手間かけていいっていうね解き放たれて垂れた状態なので、えー、少しねうんちくもかたってきますあのみりんです ね, あのね今使ってるみりん風調味料なのでみりん風調味料を入れていきますみりん風調味料の良さは安いことです、はい、安さスタジオお酒です しますあごめんなさい方言ってちょっとカンマスっていうのは混ぜるってことですね<笑>今回ねこの具材でやってるんですけどもお豆腐とか入れてもいいですよお豆腐とか入れる時は木綿の方がいいですね美味しいと思いますあとはですね何だろう他に何入れたりするかななんか適当な野菜入れても美味しいです今回は僕が一番美味しいかなと思うこの具材でやってますこの状態でですね一、えっと、回沸かします量が多いんでね一回沸かしてくださいあーつけたー なんかね、試行シリーズだとめっちゃ飲まらしくて何ですかねこれねちょっと高奮するんでしょうね試行シリーズは、ね、いつもレンジでチンで終わっちゃうのでね試行シリーズは時間かかるんでそのかけた時間分だけ飲んでしまうっていうですね僕の特徴がありますんで多分それだと思いますはいでねで、お味噌を、ね、溶かしながらね煮ていきますで、えー、ちょっとね沸くまでね、えー、強火でやってくださいねもうお噌のいい香りがするんだわこれ本当にもうこののあの香りだけで飲める いやあそうそうそうそうねなんかねあのコメントであったんですよハイボールとか飲む時にみんなに乾杯ってやってくださいっていう風にあのコメント来てたんですよなんかそれすごくいいなと思ってるんであの僕もう3枚目3 4枚目かな3枚目3枚目3枚 目, 3枚目なんですけどもここで皆さんと一緒に乾杯したいと思いますじゃあ皆さん乾杯 これからちょっと沸いていきますよ沸、ね、きましたそしたらですね火はね弱中火ですねあ強めの弱火ですね、えー、にして、えー、この状態まあ、ほんとプツプツいってるような状態でこのままでね20分煮込んでいますでこれアク出てるんですけど、えー、ごめんなさいこれはね多分相当、えー、荒れると思うんですけど僕アク取んないですなぜかというとアクもうまみの一種なので でえ、アクを取った方がいい料理とアクを取らなくていい料理があるんですけども今回はお味噌とだしで結構味をつけてるんでアクが残っててもアクが残ってなくても分かんないです正直で僕は必要じゃないことを絶対しないタイプなのでアクは取らないです今回は。 逆になんかおすましとか、えー、肉で澄んだスープを取るとかだったらアク取るんですけども今回は取らないですあのこれも旨味の一種なので、えー、このまま煮込むとアク消えますからこのアクの旨味も入れ込んでいきますないじゃん 皆さん20秒あ20秒じゃないね20分経過しました蓋をせずに煮込みますでここから、えー、仕上げに行きますまあちょっとね火止めますまずですねニンニクですねこれをですねこれねあの場が安定しないと怖いので慣れてない方は気をつけてくださいこれね、えー、これで、ね、チューブでもまあいいんですけどできれば生を使っていただいた方が2倍うまくなりますねはい1倍でもいいっていう方はですね生じゃなくてチューブでも全然平気です 生姜ですね、生姜も 10g これもたっぷり入れますはいで僕はねあの酒飲みはスパイシーなものが好きなので生姜とニンニクはねたっぷり入れます最後に入れることによって生姜の香りとニンニクの香りを最大限残します煮込んでしまうとですね結構消えちゃいれましたね、はい、じゃこれもねニンニクと同じ同量ぐらいです入れます でこの状態 で, でも火は入れてください生のままで入れてそのまま食べると結構ね全てそのにんにくとクと生姜の代わりに持ってかれてしまうのでここでもう火を入れます、はい、でここでち ょ, ちょっと沸かしますちょっと沸かしていく間にです、ね、僕も沸かしていきますね<笑>にんにくと生姜を溶かし込んで、えー分煮込んだものですね<笑>あとですねここにえ先ほど切った長ネギ。これ最後です最後に加えるんです これでです ね, このね、香りがもう全然違くなります長ネギ と, 流れとにんにくしょ入れてからまあ、大体3分ぐらい煮込みましたからねえ軽くえー、と、このネギが煮えたら、えー、こちらでですね至高の豚汁の完成でございます それでですね、できましたので、えー、早速食べていきたいと思いますまあ、今回ね豚汁なので和の感じなのでねちょっといいですか今日は白通特別順番山田錦の厳集がありますの で, でこれをですねいやいやすいませんね皆さん皆さんももしねこの豚汁作ったらね、えっと、同じくね本種でねやってくださいねこれねこれさこれ可愛くないですかこれめっちゃ可愛くないですかこれ巨神兵の、えー、とっくりっ、ね、頭取れる ここにこれ注いでいただきますうまいいいですね僕ね純米酒好きなんですよね純米酒あのお酒の代わりを持ってるんでねいやこれはね本当にねすごいですねこれはいい気分になりますね君たちはラピュタ王の前にいるのだよ まあ、今のカットしますよね。あーあ、これと合わせる豚汁は絶対に美味しい。約束されて、ね、やってますよ、これは。もうね、具沢山なんです、これちょ。いただきたいと思います。いただきます。う, うん。 うん、うん、ああうめえはあ、ほっとうまいな自分自身の豚汁ってものすごい好きなんですけどもでも、ね、これね格別にうまいっすほんっとに僕ねキャンプの時はもういつもこれでいいから、ね、豚汁でいいかなとそれもね夏場じゃなくてちょっと秋口ぐらいにこの豚汁やりたい感じですね やばいぐらいうまいうんこれ煮込みはね計もう30分もしてないんですよ30分も煮込んでないんですけどすべての具材にものすごい味が入ってますこれはね味噌をね最初に入れたからなんですね味噌を入れ込んで、えー、煮込んだからこんなにうまみが出てるんですねはあこれはねいやーもう豚汁と日本酒がもう一緒でバルスします 本当に美味しい栄養価も高いですからねお野菜いっぱい入ってますんであのパンチの効いた味付けをしてますのでご飯と一緒に食べても本当に美味しいですようんうんうめえあとごぼうですねこうね最初に炒めたごぼううん香りが出てですねあの食感がすごくいいですねうん これでやっぱり豚汁はねこのごぼうの香りがないとね僕の料理にしてはねかなりね材料が多い方だと思うんですけどもこの豚汁はかなり完成されていますうん豚汁フリーグの僕が言うんだけどもう間違いないこれ本当トうまいこれこれでずっとずっと飲み動画撮ってたいこれで豚汁専門店したいぐらいですね本当に美味しいですちょっと興奮すぎてあのこれ以上語るとずっと語ってしまうのでただ、まあ、今回のねあの えー、のポイント最初にごま油でごぼうとお肉と野菜炒めて香ばしさをつけるとあと一つせず煮 込, む煮込むところあと最後ににんにくとしょうがとネギ薬味料を入れて、えー、香りを生かした味付けにするとで合わせるのは日本酒でもまあ他の酒でもいいんですけども日本酒結構合いますあとご飯も合いますねとにかくね僕は人生でこれ以上美味しい豚汁食べたことないです本当に美味しいのでぜひ皆さんとこの美味しさを共有したいので ね、ちょっとお昼がねちょっとああぜひ皆さん試してみてください、ね、はいではですね今日の料理美味しそうだなとかですね食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします